動画のご視聴ありがとうございます。旅する気持ち男子、バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。さて、ここはですね、会津鉄道会津田島駅2階にあります、屋外テラスなんですけれども、以前トマトラーメンをいただいた、ここに映像を出してるんですけれども、レストランボーノさんのモーニングセットをいただいてからこのオープニング撮っています。 だって、足掛け2ヶ月に及んで撮影をしてきたんですけれども、1ヶ月制作期間を置いてお送りしてみました。この国会図編、そろそろフィナーレということで、前回2022年3月訪れることができなかった。 この村を皆さんにお見せしたいなと思っています。その名も昭和村といいます。令和なのに昭和という素晴らしいキャッチプレーズがつく村です。そこで本当にレトロな小学校がモチーフの観光施設。こちらを皆さんにお見せしたいなと思っております。ですので、ぜひこの旅動画をどうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。 昭和村行きの生活バス乗り場の近くままで来ました車などを持っていない方が昭和村に向かうにはこの生活バスに乗るしかないんだそうですそして今回僕が参考にするのは昭和村観光協会さんがチラシを配布されているんですけれどもこの観光のモデルプランを元に福井丸小という開校になった小学校があるんですがここへ向かう予定にしています 昭和村行きのバス乗り場に移動してきましまたここから生活バス出発して今回の目的地井丸町の最寄りの停留所井丸下まで向かいますバスの到着までは25分ありますゆっくり待ちたいなと思います 昭和村の観光拠点クイマ丸町の最寄りの食い丸下という停留所にやってきましたあちら側に食い丸町ありますでは早速クイマ丸町に向かってみましょうまだね桜が残ってましたよここ。 ここが交流観光施設福井丸章の詳細な地図が書かれた看板になります施設内の方は確か無料で誰でも自由に入場できたはずです生活バスの運転手の方の話の中で今日は混み合ってるんじゃないかというのも予想されたんですが今見た感じではあまり混み合ってはなさそうです桜の花吹雪がまだ待ってる素晴らしい場所 こちらがですね、3月に来れなかったので、本当に悲しい思いをしましたけど、ようやく来ることができました。ここが昭和村の交流観光拠点施設、クイマル章です。お隣には蕎麦カフェツコラさんがあります。そちらは後で説ねるとして、簡単にこのクイマル章について、僕の知っている範囲内で説明をさせていただきますと、このクイマル章は、このクイマル地区にあった昭和55年まで実際に小学校として機能していた学校だったんですが、いろんな事情が重なって開校ということになりまして、30年近い 年月を経て老朽化もしまして、一時期は昭和村の議会で取り交わしがもう決まりかけていたんですけれども、僕も名前は存じ上げないんですが、ある映画のロケ地になったことから保存が決まり、交流観光拠点施設として5年前に生まれ変わったと聞いています。クイマルの周りには本当に豊かな自然がいっぱい残ってまして、まずですね、これを見ていただきたいんです。5月にまだしっかりと桜の花が咲いてるんですよ。それから、クイマルといえばもう一つ見逃してはいけないものがあるんです。 今新芽が芽吹いたばかりなんですけれどもこの大イチですねこの大イチョウのクイマールシーのシンボルで秋になると見事な金色に輝くモミジの葉っぱに彩られた素晴らしいイチの木になるんだそうです それでは今から冬丸章の中入ってみたいと思います。いやーもう小学校の校舎なんで何十年分かもわからないですけど、ドキドキワクワクします。行きます。 校舎の正面玄関やってきました確かに入館料は無料、開館時間は9時から5時までとなっています。それからやっぱり学校ですので、見ていただいて分かる通り、遅く現金です。僕の場合は絶対なので、絶対を脱いで校舎の中入ってみたいと思います。 の1階も同士に帰ったような気分にさせてくれたんですけれどもここでもどんな体験ができるのか本当に楽しみなのでゆっくり回ってみたいと思いますちなみにここは音楽室です音楽室内部はこんな感じになっています 一番奥の図書室にやってきました。中入ってみましょう。図書室の内部、こんな感じになっています。昭和村、カラムシ鬼の産地でもあるので、カラムシにちなんだかわいいラスが黒板に書かれてます。上ちょっと見上げるとこんな感じで、多分、V 丸賞に勤務されていたかつての先生方なんでしょう。似顔絵がこのように展示されています。 こっち側を見てきますと、あそこにも棚がありますが、今は何も置かれていません。それからここ見えるでしょうか。昭和村と埼玉県草加市は姉妹都市提携をしています。姉妹都市の総加についての文献冊子がこうしてざっと並べられています。 では2階で最後に訪れるこちらの56年生の教室見てまいりたいと思いますやっぱり懐かしい感じになりますね今の小学校がどうなっているのかわからないんですけど僕が子どもの頃には当たり前だった黒板がこうしてありますし今では見かけなくなった全て木で作られた椅子と机が並べられてますね。 同心に帰って、小学校の机と椅子に座ってみました。かなり年季が入っているので。というのと、あと、もしかしたら小さすぎるかもしれないと思ったんですが、意外といけちゃいました。<笑> というわけで、クイマール賞の校舎内をじっくりと見ていただきました。一部ね、汚い部分もあったかもしれませんが、少しでも楽しんでいただければ、僕としても本当に嬉しいです。それでは、いよいよ、この動画のもう一つのお楽しみ、お隣、クイマール賞の校舎のすぐそばにある、そばカフェスコラさんのお食事をいただいて、この動画を締めたいと思います。今から、そばカフェスコラさんの美味しいお料理をいただいてみたいと思います。 そばカフェスコラさん営業時間の方なんですが午前11時から午後2時半までの営業ラストオーダーは2時までとなっています。 水路蒸しいただきますまずネギですね いいお蕎麦だフライズは本当に良質な蕎麦の実が取れるところいっぱいありますもんね<笑> 一品目のせいサバば食べ終わりました。今からそば湯入れて、次のお料理届いてますので、こちらをいただきたいと思います。 のお料理はこちらになりますそばガレットをいただきます。 しとした食感と、それからチーズの味がしっかりとマッチしてます。真ん中の方も食べてみたいと思います。うん、ほうれん草の甘みと、ウーポンの塩気、これからここにチーズの甘みが入り込んで、本当に美味しいです。 そばガレットもいただきました。とても美味しかったです。そば粉 100% の生地の新鮮な驚きを体験させていただきました。最後に食後のコーヒーを飲んで閉店まで時間がないんですけれども、少しだけゆっくりさせていただきましょうか。食後のコーヒーが来ました。いただきます。ブラックは飲めないので、もうすでに混ぜてあります。 というわけで、そばカフェスコラさんの2つのお料理とブレンドコーヒーをいただきました。こちらの食レポも通してですね、スコラさん行ってみたいな、食べてみようかなっていう、日陰になってくれれば、どうしても足を運んだ回はあったのかなと思いますし、何よりも本当に素晴らしいお料理でした。さて、足掛け3ヶ月に及ぶロケをしてきました。奥アイズ編フィナーレへと近づきつつあります。 今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。そうですね。ここまで長期にわたるロケを観光した旅行シリーズもなかなかなくて気がつくとショート動画も含めましてこの奥イ図編かなり厚みのある旅行シリーズになったように感じています。そんな考えもありますけれども、それよりも何よりもこの奥イ図編の旅動画の中から一つでもお気に入りのものが見つかってくれれば本当に嬉しいことですし、これから奥イズ 旅行してみようかなという時に少しでもお役に立てればこの旅行を企画した会はあったのかなと感じていますぜひ最初のエピソードから見返していただくことをお勧めします次回の旅行シリーズもどうぞ楽しみにしていてくださいそれでは最後まで見ていただいてありがとうございました